はい。今回はこの HG シリーズゴジラ4を見ていこうと思います。こちらがゴジラ98ですね。えー、ハリウッド版第1作の失敗作のゴジラとなっております。失敗ではないのかなまあ、個人的には好きでしたけど。うん。いろんなグッズが、あのー、いっぱい発売されたんで、こちらとしては、あのー、 良かっったなと思ってますけどなんかグッズも結構いっぱい発売されてたけど結局なんか日本だとあんま売れなかったから、あのー、なんか結構半額とか半額以上の割引で、えー、いろんなデパートとかで処分しようとしてたのがあったんでそれを自分はいっぱい購入した記憶がありますなのであんまり定価で買った記憶はないですこの98年のゴジジラグッズに関しては、まあ、でもこのガチャガチャの、えー、このアメリカ版は結構んみんなテンション上がった 記憶がありますねみんなでこうあこれ当てようぜっていう感じであのいっぱいガチャガチャやった記憶があります自分このアメリカ版ゴジラが結構出なかったんで、えー、結構苦労した記憶があります、えー、特徴としてはこの98は、まあ、塗装がすごいメタリックな感じであの綺麗です後ろから見た感じもかなりかっこいいですね、うんうん、形といい ポージングといいこの塗装 の, 何このメタリックさとかもすごいかっこいいと思いますで次がバーニングゴジラとなっておりますこれはこのクリア感がすごい美しいと思いますでこのボディも、あのー、そのクリアなところがあるんですけれどもなんかこう光の当たり具合によってその光ったり光らなかったりするんでこのなんか すごいかっこいいんですよねこのうんだからいろんなその光の当て具合によってこうキラキラキラキラっていうかクリアが出てくる感じがすごいいいかなと思ってますあとはこの爪とかも指足と指 の, この爪とかも全てこの同じくこのク リ, クリアなところが出てるんでかっこいいですね、うんうんうん、いいですねこれ ちょっと気になるのがここら辺があの塗装されてないからやっぱ気になる人は気になるかなと思います、うん、でもだいぶかっこいいっすねはい次がアンギラス68ですねなんで68年だと怪獣送信劇のアンギラスってことになるのかなで、えー、このガチャガチャで200円でこのボコボコとかこの細かいこの こ の, この構造図を表現するのはすごいなと思いましたこの中こんな感じか後ろは特にここら辺は白塗装はされてないという感じなんですねだからこの68というチョイスもちょっとなんか微妙な微妙なチョイスですけれどもよかったんではないでしょうか 外1972となっております。72なので、ゴジラ対外ンの時の外ンってことですね。で、この外ンすごいかっこいいなぁと思ってます。これはかっこいいですね、この外岸は。えっ、ー、と、まずこの色合いとかもすごいいいですし、あとこのちゃんとそのキングギドラのちょっとなんかスキンみたいな。 なんか皮膚みたいなのがこうすごくちゃんと作られてますしで塗装もこのコントラストもいいですしこのフォームもやっぱこの外ガガンはフォームがすごいかっこいいんですよね、うん、ちょっとお腹がポコッと出てる感じの外ガガンかっこいいですね背中 はい、次がメカゴジラ74ですね。これはメカゴジラ、えー、ゴジラ対メカゴジラのメカゴジラだと思います。で、すごく、なんだろう、ちっちゃいんですよね、これが、うん。かなり大きさが他のフィギュアと比べてもちっちゃくて、ちっちゃいけれども、この一個一個の作りっていうのがあの細かく再現されていて、 んだいぶ大きさも大きさもだいぶ違いますねこれ 塗, なんか塗装するところがない分細かさにこだわったのかな体ちっちゃいちっちゃいですねこれ、うん、ラストがゴジラジュニアですこれは VS デストロイヤーの時に出てきた ジュニアです、ねえー、このちゃんと背びれが白く塗装されております。えー、使われている色は緑と黄緑と白とあとこの根の赤いところ と, ちょっと黒こっちなんでそんなにそのなんだ色に何 だ, だろう色においてはあまり 使われてなな、いのかな特別なはこ の, 2体を並ぶこの2体を並べてなんかこう同じ種族としてこうなんかこう2つペアでこう並ばして飾ってた人も多いんではないでしょうか、うんうんうん、はいこんな感じで今回は HG シリーズ「ゴジラ4」を見てみましただいぶこのそうそうそうこのアンギラスとか えー、ガイガンとかメカゴジアのおかげでなんだろうこの過去の作品とかを見るきっかけにもなったのかなと思ってますなんかこう子供の頃こ の, このアンギラスとかは全く知らなかったんで何これって言うんで、あのー、そこら辺ガチャガチャとかをきっかけにかなあとあのバンダイの作品、あのー、をきっかけでいろいろ昔の作品を見るようになったなりました、うん、はい以上となります